ですえー、今日はあのあのこういうタイトルでですね。はい、あの講演させていただければと思います。よろしくお願いします。 あの私、ですね少し古い話からあの今日は始めようかなと思っているところなんですけれども、あのまだ、ね、ロイス DS ができる前、融合研究っていうものを始めるくらいの形の頃の資料っていうのが出てきたんで、まあ、実は私は自身は応用統計の人間なんですけど、1989年ぐらいにですねアメリカの MIT で、日本のむしろテクノメトリックス、品質管理の統計が進んでるけど、アメリカはなんか現場に統計を携える地点。 ものがいないっていうことで、まあトップはすごく高いけど、あの非常に裾野が低い。 ピラミッドになってると日本は実は当時はすそ野が非常に広いけれど真ん中がなくて理論ですねあの数学会等の統計数学分科会ではほとんどデータ解析をやったことがない方っていうのが全体の3分の1ぐらいその中でなかなか上の知識が下へいかないっていうことが非常に重要だったの難しい問題だなんていうことを話しててであの2011年の3月6日に日本統計学会の春季大会っていうのがあったんですけどもまあ一種のピラミッドみたいなもの ものを考えるということを、北川先生樋口先生にもそういうことを申し伝えてたことがございました。で、一方で2011年の3月11日には、実は今まさに DS 施設にあるデータ導火のセンターがですね、開設したその日だったんですけど、その日は私は、えーとですね、概算要求みたいな仕事をやってて、データ中心科学推進に資するデータモデリングキュレーター、キュレーターという人材ですけど、この三位一体の基盤形成などというですね、 あの書類を作っていたわけですこのキュレーターっていうのは実はあのデータの基盤とモデリングや知識の基盤っていうものをつたきちんとつなげて課題解決を必要とする社会に提供できるようなあの次世代の師匠。 キュレーターということは重要ですよって言ったのは当時、統数権にいらした丸山宏副所長なんですけどもあの、そういう形のことをやっていたのであります。3月11日に、それの時にあにご承知のとおり東日本大震災が起きたでありまして、それこれを3月15日に私は気候本部にあの当時の北川所長とともに説明に行ったとっいうことをよく覚えています。 あのまさにデータ基盤とかですね、モデリングや知識の基盤ができると、リスクとエビデンスに基づくディシジョンメイキングっていうのができるんじゃないのっていうような話をしておりました。で、こ の, この種の構想はもう今日す、ほとんどすべてあの DS 施設でですね、できるようになったんじゃないかと思ってます。当時、これをですね、あの文部省の方に持っていくときに作ったものがですね、この右側の図で。 えっと、日本は当数あの世界的に見てです、ね、統数権というのは突出して、当時ない日本で一つの組織、唯一の組織だったんですけど、まあ、インド統計研究所というのは最大の組織ですけども、う各国が全てですべ、ね、て、いわゆる中国にしても、アメリカにしても、北欧諸国にしても、アジア、アフリカ諸国にしても、韓国にしても、あの統計学科というものを使って、専門家の育成をしてるんですよ。 で世界にあって日本にない専門職は統計家ですよ、世界の大学にあって日本にない学科は統計学科ですよっていうことをですね、当時、結構あのいろいろ言っていたと思いますし、各国が。 あのいわゆる、うん、ですね、IBM を中心として、データマイニングっていうことをまず言い出す、サービスサイエンスっていうことを言い出す、コグニティブビジネスっていうことを言い出す、まあ、それは当時はなりませんでしたけども、そういうことを言っていくっていうことで、徐々に徐々にデータに基づく産業っていうものが出てきますよなんていうことをあの当時、申し上げていたっていうことであります。で一方でその当数研における人材育成は 樋、まあ、口前所長のリーダーシップで、まさにこのピラミッド構造、私はどっちかっていうと、あのフローを考えてなくてたんですけどもいく、何人育成すればいいかっていうこと、そしてまた、日本が非常に弱みがあった中間レベル、私はこれ応用統計かって呼んでたんですけど、統領レベルっていうものをきちっと作らなきゃいけないよっていうことを、このビッグデータの利活用のための専門人材育成、平成27年7月30日に提言していただいて。 統数研自体ではまさにこの人材育成事業という の, はこの、この時期私実は統数研にいなかったんですけれども、あのこういうリーディングダットといったようなものがですね、きちっとできるようになった、データサイエンス高度人材育成プログラム、これは統数研の事業、統計志行員の中でできるようになってきたということがございます。これはあの古典的な統計学に限らず、今日の機械学習 AI につながるようなあ近代的なモダンな統計科学というものを推進するということでございます。で私は2019年に、 ロイスに戻ってきた、ISM に戻ってきたんですけれども、そこで、実は、ロイスのデータサイエンス教員。人材育成というものが、そ、まあ、初年度ぐらいから解散要求等で立ち上がることになってまいりました。これの経緯は、実は、その二〇十五年6月に、科学技術・イノベーション総合戦略っていうのがあってですね。まあ、第五期科学技術基本計画の指導に向けたっていう形になってるんですが、もうこの段階で。 いわゆるビッグデータ解析、数理科学、AI っていうものに関する人材の強化っていうことが重点的取り組みで言われていたわけです。で、まあ、非常にその中で、しかもですね、あのこの総合戦略の中には、我が国では欧米と比較して、データ分析のスキルを有する人材や、統計科学を専攻する人材が極めて少なく、危機的な状況にあるっていうようなことが書き込まれていたということになります。 で実際ですねこれ2019年5月のですねアメリカ労働統計局政府の雇用統計を見ていただくんです。アメリカはですね実はさっき言いましたように統計化っていうのは政府がカウントしてます。あの職業分類コード15の2041 1号というのは数理とであの計算機の専門職に、そこに20っていうのがつくとあのいわゆる数理科学職ってなりますけども、統計は4万2700名で、10年の成長率は 34.6%、今後10年の成長率は 34.6%、そのうちですねあの現在の4万2700人のうち科学、科学研究開発に当たっているという方が6190名いるということがアメリカは言っている。で あの実はもう日本の中でまさにロイスがです、ね、あの推進している情報セキュリティアナリスト、この専門職っていうのを見ていただくと、これは圧倒的に大きくて、現在、まあ、これは1号の1212というこのになりますが、13万1000人雇用がいて、31.2% の10年成長率を予測している、政府が予測している。 で計算機システム設計分野に3万6280人現在いるという形になりますで。これが実は全米867の職業分類の職種のうち第10位という形になっています。おそらく日本の中 で, です、ね、この統計化というものが情報セキュリティアナリストよりもです、ね、アメリカの中でこれから伸びていく職業であるということを予想している方はほとんど日本にはいないんじゃないかと思います。で2018年から からアメリカ政府はです、ね、数理科学職の中にデータサイエンティストという、ね、1号の2051というのを追加したんですけど、これに関してのまだです、ね、その他と分離されている形になって、まだまだ分からないですがこれがいきなり3万3200で、成長率 30.9%、ここは大体いい計算機システム設計に1人が入っているという状況です。 これはアメリカの統計局のだからです、ね、ジョブディスクリプションですけども、ここで注目していただきたいのは、さっきの4万2700人のうち、全米146の統計学専攻の収支統計などの取得者が 65% を占めている、博士が 20% を占めている、こういう内訳になっているということです。これがアメリカの労働統計局の示しているところです。 で先ほど申し上げました日本には統計化というものはカウントすらされてないし数理科学職って概念もまだないということですね国の中でそういうことがないということですで、まあ、この AI の, その2019年の段階でですねこの AI 戦略2019ということで国策としてですね AI 時代に対応した人材育成をするということが出て 小, 小学校から社会人までですね あの等しくです、ね、統計教育、あるいは大学における数理データサイエンス、AI に関するですねあのリテラシーレベル、応用基礎レベルっていうものがあって、さらにエキスパート的なもの、これ、社会人とは申しませんけど、こういうものが非常に重要だとなってきて、でここで顕在化したのが、いわゆるあの 金, 金の卵を産む鶏といいますか、そういう人がいない。教 員, に教員が 本当にいるんですかアメリカはもう30年にわたるアメリカだけでもありません中国もそうですけども非常に長年にわたってこの種の教育システム高等教育システムを作ってる中で日本の中にこういう教員がいるのかっていうことが問題になってでもちろんその中で先ほどのピラミッドにも近いんですけどももうリテラシーレベルではなくてエキスパートレベルむしろトップクラスっていうものの育成っていうことが非常に重要になってきたという、まあ、そういう現状があるわけです。 であのこのエキスパートレベル、またにトップクラスっていうところ、ここに対してロイス、あるいはあのロイス DS 説内所は統計数理研究所はあのそれなりの役割を果たさなきゃいけないという形になってで、私2019年の6月11日、ですねあの与党の小倉議員という方が柴山文科大臣に対して提言をします。これが総合統計学の教員の育成ってこと、これは年間50から80を10人ぐらいや る, やるべきだ。それから 滋賀大学との共同である、あ申し遅れましたけど滋賀大学の DS ・データサイエンス学科学部というのが2015年に設立されて、これがある意味で日本で非常に大きなあの高等教育の最初の拠点になってきたという形になります。で、えー、物理などの他の科学分野の博士号を持つ若手研修者を当面、大学における統計教育に従事させなきゃければならないのではない それからその等数検討 で, です、ね、5年人気付きの専任教員に採用して、クロアポでさらにです、ね、あのファカルティディベロップメントを行っていく、それからもう一つ、統計学部というものを作らなきゃいけない、まあ、特に一橋大学に作ったらどうかというような提言です、それから、まあ、あの専門職大学院、プロフェッショナル、産業界のための大学院組織を作ったらどうかというようなことをあの提言されました。 で こ, れあのこれを受けて、ですね、まあこれ、この動きに関しては滋賀大学のデータサイエンス学部長はないし私どもはですね、そういうことに対して一定 の, あの支援をするという形のことになってきたんですけども、まあ、ある意味でこのデータサイエンスの大学教員育成事業というですね、計算機科学ですら、本来アメリカに比べたら圧倒的にあのまだ人材不足だと思います。でも統計科学の部分というのは、もう全くあの桁違いに違っていると。 とといいうことがございますんでそういうものをですね、一種の三角大学に関するネットワークというものを作って、えーまあ、あの大学のです、ね、データサイエンスのあるいは教員のです、ね、育成を行う、データサイエンスなしは統計学の専攻というものを設置を推進するというような、まあ、そういう計画を当数研の方の中で作っていましたけれども、ここに全面的にご協力いただいたのが、あの本日のまさにロイスの DS 施設という形になりまして、ロイスの DS 施設の方で、 これに関わる概算要求というものを2019年行っていいいたただという形がありますもちろんですね、この規 模, 規模というとことに関しては、先ほど言いましたように、大体アメリカでは収支相当のですねあの統計家というのが、年間1000名から1200、300名、今現在、排出されているという状況で、それはとても日本の中では今後、DS 関係の先行ができないと、立ち打ちできないんですけれども、それを、 に対してある程度、資することができる若手のです、ね、教員を育成する、ポスドなり、助教なり、あるいは准教授の方なりをです、ね、そこそこ育成できるような組織を作っていこうということで、まあ、そのパイロット事業にあたる、あこれはあの実際に概算預金に作った時の資料でございますけれども、まあ、将来です、ね、あの国プロ会になるということも意識した上で、 あのできるだけこういうものをです、ね、さらに高度なあ教研修機関というのを作っていこうということをロイス DS 施設、藤山施設長にご協力いただいて、概算要求いただいて、2019年に関してはあのシニア教員というです、ね、これをたまさに研修を担当する方1名がついて、その翌年ももう1名つくってく形で、徐々に今年度もあの1名ついたと思いますから、だ大体いい現在3名ぐらいの方が、ですね体制としてできるようなことがロイス DS 施設の中で、 あの完成。あ、まあ、できつつあると。もちろん、これに対して、これを育成する側の。 あの研修の対象になる若手の方々については、ごめんなさい、若手の方々に関して の, あの予算というのは、むしろこれは大学側がつけなきゃいけないっていうふうな感覚が今現在あるわけですけども、いずれにせよ、そういうものが始まって、そのパイロットプロジェクトというのが第3期の中で実践されているという形で、現時点では、ロイスの方では、いわゆる研修に関する海外のいろんな状況や何かをあの調べていただくという形のことをやっていただいているということです。 でそれがこ、さまあ、ある意味で昨年度になりますけど、日本統計学会から、ですね、まあ、やはり文部大臣に対して同じような提言があって、まあ、あの緊急特別措置という形になっているんですけれども、まあ、どういう趣旨で出ているかっていうと、やはり統計学が立ち遅れているということ、今度は学会の方で出していただいて、大学の統計教員が育成しなければならない、学部と。で、まあ、10年間で500っていうことです。これはかなりもう大変なスピードなんですけど、その。 あの文科省に統計学会から出された提言というのが予算措置される形になってきたという形になります。これがあの昨年のいわゆる骨太方針の閣議決定の中でデータサイエンス教育や統計学に関する専門教員の早期育成体制を整備するということが書き込まれてきたわけです。 でこれに伴って、科学技術イノベーション基本計画の中でもです、ね、2021年3月の中でも、このサイバー空間とフィジカル空間の融合による新たな価値の創出というところの中で、データが国の豊かさや国際競争力の基盤であるということで、そのような社会を支えるのは人材と社会インフラであって、ス理、データ、サイエンス、AI に関するそれを備え、社会のあらゆる分野で活躍する人材を大量に育成すべきということになって、具体的な取り組みとして、 統計学のののの専門教員の早期育成体制を整備とといいうう形形のものが掲げられたという形になりますでま あ, あのここの中で結局先ほどから出てくるインプットあのあピラミッドの図でございますけれどもこのトップレベルですねこの部分に関して統計エキスパート人材育成プロジェクトというのを新規に立ち上げるという形になります。なります であのデータ関連の人材育成プロジェクトに関して、やはりピラミッドの中でいろんなものがあってあの、ご承知かと思いますけど、大学等に出てきている数理データサイエンス、AI 教育の認定、プログラム認定のような話というのも並行して動いてますし、えそれに関してはあのいわゆる中核6拠点ですね、あの東大や滋賀大を始めた、大阪大を始め た, した6拠点によるプロジェクトというものが、教材開発も含めて、あのが学部レベルのです、ね、教育というものに関しては、あの 着々ととプロジェクトを進めててていいいいただいているという形になっりま々この統計エキスパート人材育成プロジェクト自体は、そういうこれまでの文部科学省の取り組みと連携して進めるというようなことが前提になっていたかと存じます。で、実際に今年度からまさにです、ね、文部科学省の統計エキスパート人材育成プロジェクトというものが、公募が開始されて、我々はそれに対して統計数理研究所になりますけど、これを中核機関として応募するという形になりました。 文科省による公募ということに関しては、もうこれもですね、繰り返しになりますけれども、こういうものが少ない、人材が少ないということで、目標をあの大学院生などに講義、指導などができる大学統計教員を育成し、これらの教員がちょ中核となって、さらに修士レベルの統計エキスパートを育成する体制を構築するという形になっています。 収支 の, のレベルで専門家を育成する、エキスパートを育成するという形になってきたわけでございます。で、まあ、一方で、この公募事業の中では、事業の期間5年間、今年度から開始しましたけど、少なくとも約30名の大学統計教員を育成する。その教員がさらに 自分たちの大学の中でコア な, るのな人材となって、まあ、統計エキスパートの、要するに教育システムを構築して、10年間で約500名の統計エキスパートを育成する、これはもちろんご本人が指導教員になるというのではなくて、そういう教育システムを収支レベルで作っていただくという、そういう形になってきたわけでございます。であのしかも、これはもちろんそういう参角機関に基づいて、コンソーシアムに基づいて構成する。 中核機関と三角機関というもので、で授業終了後もです、ね、エコシステムを自律的に経済、結束発展させる。それからまあ先ほど言いましたように、文部省の他の政策とも連携しながら進むということが要求されています。で、まあ、人材育成に関する取り組み、コンソーシアム構築ということで、ほぼ年間3億1200万というような形の公募事業が出てきたということです。で、実際にそれに対して、統計数理研究所、ロイスは、 中核機関として応募しまして、2021年6月に採択されたという状況にございます。で、まあ、実は、やはりいくつか留意事項が、我々の提案に対して留意事項が出ました。コンソーシアム全体としての密接な連携体制。実はこれ、後に述べますように、先 ほ, どまあ、先ほど述べましたね、いわゆる若手研究者をシニア教員がかなり密に指導するという体制を引くという形。これはあのロイス DS の中と全く同じ構造なんですけども。で、育成対象者の今後のキャリア形成 国際的に活躍できる世界水準に見合う強化教育科目つまり教育システムを作りなさいということですねでまあ事業終了後の発展に向けて博士レベルの統計エキスパートの育成方策を検討しなさいということになっておりましてこの最後の点というのがむしろ DS 説の中であるまさにデータサイエンスの教員育成事業と密接な関連という形になっていると考えております。 そういうわけで、大学統計教員育成プロジェクトというのが始動してまいりました。あのこれはですね、あの具体的にはその統計学の大学院の現状ということに、まあ、こういう形のものを、これも滋賀大学唯一であるということと、実は等数研が基盤機関となっております、複合科学研究科あ、総合研究大学院大学、複合科学研究科、統計科学専攻。これも、 博士後期課程でございますけど定員5名という形で、ここがこれまであの私ども、等数研が非常に教育という活動としてはやってきたことにはなりますけれども、それと滋賀大学という、まあ、今現在、非常にデータサイエンス系の大学、増えてきているでありますけどこれが2年間のです、ね、大学統計教員育成研修というものを3期にわたって行う、各期10名以上の若手研究者を大学等から受け入れる。で若手研究者 2名につきおよそ1名のシニア大学教員をメンターとして割り当てて、まあ、第1期については6名のシニア教員というものと関係性を持っているという状況でございます。であのまあ、各参画機関は、事業期間中に1名以上の若手研究者を研修に派遣していただくということ、それから大学内に統計機スパートを粛清する教育システムを構築していただくということを、各大学、参画機関に要請するということです。 でまあ、あの大学統計基本1名につき原則として毎年3名以上の大学に修士水準のエキスパートを育成するという形になっています。でこうしてできで実はあの統計エキスパートのコンソーシアムというのを我々構築したわけです。統計数理研究所と全国の21の大学、今後事業に協力するであろう、あるいは参画機関になるであろうという大学が現在5つほどあって、参、ま、画、あ、機関に対しては、 授業担当教員とあ送り出 す, です、ね、若手の人たちの研修を む, むしろ 保, 保護者という言い方はおかしいんですけど担当していただくあのそういう教員を配置していただいていますで協力機関に関しては今後参加機関にもなるかもしれませんけども教材とはカリキュラム開発あるいは知識力量の測定視聴症に関係するようなことに協力いただく機関という形になっています。 でまあこのほかにもです、ね、いろいろな協力機関というものを考えていく、厚生機関に追加するてい う, ようなことはやってはいるところです。それからまあ運営組織、密接な運営を行うために、まあ、コンソーシアムの総会、それから運営委員会、他の参加機関の中です、ね、かなり熱心にやっていただいているところの先生方に入っていただいてで、事務局として統計数理研究所に大学統計教員育成センターというものを設けるという形になりました。で あのー、まさにこれは先ほどですね、あのロイスの枠組みの中にも書きましたけれども、中核機関等数圏の中にシニア教員を配置して、三角機関が助教や PD を出していただいて、これが各分野のです、ね、医学系とか、そのですね、あの工学系経、経済学系の大学統計教員という形で当面になっていただく、そういうの統計キスパート、育成システム、教育、カリキュラムマネジメントなどをやっていただいて、大学院生を。 統計科学にもきちっとにはです、ねあの、知見を持ち、実践力を持つエキスパートにしていただくという形でございます。で現在ですね、あのここにあるあの青字で書いているものが参角機関、赤字で書いていただいているのが協力機関という形になっています。えー、広島大学の高等教育研究センターというのが少し、えーと、ここが実は大学教育に関する研究拠点という形で、今般のですね、あの日本でこれから行う、 大学院レベルの統計教育っていうものをこれ、海外ではどうなっているか、欧米ではどうなっているか、オーストラリアではどうなっているかということの研究開発。それの支援も頂戴しているところです。で、まあ、あのこういう形のですね。あのところに出てきて、えー、今般ですね。あのこれは明らかにあの西にだいぶ偏ってるんで、東北地区、北海道地区もぜひあの参加機関になっていただけるようなところがあれば大変ありがたいなという形に思います。 考えているところです滋賀台は実はここにサテライトとありますけど、今回の研修を実効的なものにするために、統計数理研究所は滋賀台にこの研修用のサテライトオフィスを設置したという形になっているところです。コンソーシアムの運営ですけど、2021年8月に総会を開催して、ただしにその運営委員会というものをですね、全、え、部、ー、立ち上げまして、ここの中で研修生の選考の承認とか、そういうことを行っています。 事務局はもうすでに指導はしていたの、統計数理研究所の統計志向員の中にですね、えーとあの、仮置きしていたんですけど、2022年の1月1日に正式に大学統計教員育成センターというものを統数権の中に設置して、その中で運営を担当する統括部、それから研修事業を行い、教育システムを開発する、まあ、研修部、研修士官と教育システム開発士官というものを置いて、三角機関との間の連携を取っていくというような体制ができたところです。 えー、まああの協力機関の役割はそういういことですね。あのそこにあるとおりで教育システム開発あるいは人材育成保障などっていうことを考えていくところをこ今配置しているという形になっています。 あの研修のスケジュール時間に関しては、さっき言いましたように、3期間にわたって行うという形になって、第1期生が始まって、2021年度の10月から始まって、ここだけ少し変則的になるんですけど、2023年の9月まで、第2期に以降は2023年の4月、2024年の4月開始の2 か, 2か年間という形になります。だいたい4クールですね、半年ぐらいの4期サーになっていま基礎から発展、個別の科目という形になっているという 評価改善の取り組みとして2020年10月に、まあ、自己点検を行って第2期の始まる2023年までの改善につなげたいということそれから2023年10月にこれは外部評価中間評価を受けて第3期以降の改善ということを行うという形になっていますでで研修の基本的な考え方ですが、まあ、主たる目的は大学東京これは当然なんですね統計学者を育成するのではなくて育成対象者の専門分野を尊重する 4科目ぐらいの講義ができるようなことをあの今考えていますで、まあ。研修の基本というのは講義体験の繰り返し、お互いにお互いの講義のいいところを学習し合う、そして達成度を確認する、達成度ワーキンググループというのを育成対象者と研修担当教員、メンター、副メンター、それからあの各大学のですね、参加国の大学の方に入っていただいてやっているという形になります。まあ、あの研修計画は半年ごとに策定する、教育育成方法を開発する。 日本はですね、あの初中等教育においては教育学というものがあって、教員育成というプロセスが確立してるんですけど、大学教員については、残念ながら各国、他国が持っているようなあのプロセス、明確なプロセスを持ってないということです、ね。研修のカリキュラムに関しては、こんな形になっ て, きて、先ほどの基本科目っていう、まあ、統計ベースラインですねあの、いろんな方が来てますので、あの共通本来知っておかなければならない統計学の基礎的な部分っていうものがない場合がある、それを補充する。 その上で模擬講義や作文演習などを行っている。その上で、これ、単に講義ができるってだけじゃだめで、統計の研究を指導できるっていう、収支レベルの研究を指導できるっていうことが必要なので、研究力を強化する、さらに各選考ですね、送っていただいている大学のニーズに応じて、先端的データサイエンス、先ほどもあの高橋先生の講演にありました、因果推論のようなものをきちっとやるとか。 先端的な機械学習、スパースモデリングのようなことをやるとかっていうことを考えておりますし、データ分析の演習ですね、これはもう非常に重要ですし、コンサルテーションという能力というものをできる、それから当然教材開発というもの、を、まあ、共同研究の演習も行うというのを、あまあ、2第2ターム、第3ターム以降、こういうことをやらなきゃいけないというふうに今考えているところでございます。第1期研修の育成対象者のメンターですが、実際にこれちょっと固有名詞は あの省きますけどどういう方が来てるかっていうこと、こういう形になってます。工学情報学、文化情報学、保険経済、薬学、情報科学、工学、工学、理学情報って形になって、これ、それぞれの方々が、あのポスドク状況、教准教授という形になって、メンターをそこにあるんです、6名。 現在配置しておりまして、あのメンター、副メンターという形になって、非常に少数、少人数に対して非常に集中的なメンターをつけて行っているという形になっているところです。このメンターの先生方は、あのいわゆるデータ、横浜市立大学のデータサイエンス学部の元学部長、あるいは東京大学の経済学部の元学部長、あるいは学会の会長、副会長経験者という形で、それなりに今までかなりの研究指導の実績のある方という形で。 で来期の研修開講は10月4日に行いました。まあ、どういう方が入ったか、シニア教員とか、あの実際に来ていただいた学生11名の方々の紹介という形になっています、全体研修は10月18日から開始しました。まだ、まだというところでもいろいろあるということなんですけども、こんな各自のまず研究分野をきちっと話せるかというようなことをさせていただきました。 えーほんまあ、このプロジェクト自体、これまでの人材取り組み、統数権はリーディング・ダッドという形で、産業界を中心に高度統計人材、それからさっきの DS 施設におけるものですね新しい人材育成、DS 教員育成のパイロットという形に関しては、国立天文台と非常に密接な関係を結んで、国立天文台の助教の方々を5年くらいをかけて、統計の研究者にしていく、統計の中核的研究者に天文分野にするって、こういうことは現在も行っています。 まあ、これは GTS 施設 の, あの予算的な支援を受けてやっているということです、すその上で、我々は大学統計教員の育成というものを、修士レベルの学生の指導ができるということ、それをさらに TS 施設のプロジェクトにつなげていければというふうに考えているところです。 まあ、あの統計人材育成のためのエコシステム、好循環のシステムを軸地構築するという形にしたいと思っていますあの。第1回の統計エキスパートシステムの構築に向けたワークショップですね、これはあの大学統計教員育成センターの設立記念でもあるんですけど、2月1日に開催する予定ですので、ご関心があればぜひ、大学統計教員育成センターの方にご連絡いただければと思います。ご清聴どうもありがとうございました。私の方は以上です